せいでないよ。あ、できちゃった。す ご, い, <笑>すごいね。すごい。あ、でもすごいやん、もうできてるやん。<笑>イェーイ。<笑>いいよ、右だけで。<笑>素晴らしい。 そそううでですすすよね通りや確かうあ勝手にくぐった。 すぐ落ちてもね。おいやあもうかすあ だだだだいからない頑張れ頑張れ頑張れ頑張 れ, 頑張れいけ <笑>かわいいねかわいいねねそうだ、ね、おーしょー上手 ないね。 だ、ね、はい。 やめてあーあー。やめ